34回の裏、総督高校の攻撃は6番、ショート島川晃。 まあ、おも多君。 对吧哎好还干这一次。 ただいまの判定について説明します。スクイーズプレイが行われまして、えー、ランナープレイになりました。タックに行きましたけれども、ランナーは走路、えー、をはみ出しましたので、ラインアウトとします。三振、並びにランナーを先頭に倒す。以上です。 失礼いたしました43回の表中京高校の攻撃は。